三人の脱退退場発表後、初めてリリースされたシングル、Life Goes On メイヤー・ヤングは、28日付のオリコン週間シングルランキングにて、自己最高となる初週売り上げ 103.2 万枚を売り上げ、自身初の初週ミリオン突破を記録した。彼らの凄さを証明しようと、ファンが奮闘した結果だろう。 平野紫陽がインタビューで明かした本音、一方で24日発売の月刊 TV ナビー産経新聞出版に掲載された平野のインタビューがファンをざわつかせている。インタビューで平野さんは最新シングルについて5人で出すシングルはこれがラストと前置きしました。 本人の口から正式に語られたのは今回が初めてで、ファンは改めてショックを受けているようです。また、これまでのキングプリンス王としての活動については、活躍の場が大きくなっていくとできなくなることの方が増える。大人になると自分は悪くないのに謝らなきゃいけない瞬間ってあるじゃないですか。でも、それってどうなんだろうって。 と思い通りにならなかった苦悩が明かされている。そして今後については、仕事をするにしても自分のやりたいことができてプライベートも充実してちゃんと手応えも感じられて楽しく仕事がしたい。と、これまでジャニーズとしていかに我慢してきたかを物語るかのような言い回しをしている。これには一部のファンから、今まで推してきた期間全部否定された。 本当にオタクになったこと後悔してるレベル。テレビナビの平野さんのテキストは今まで金プリに関わった全ての人に失礼だとは思う。彼にとって金プリは黒歴史になるんかなって。平野のテレビナビ見て自分は悪くないのに謝らないといけないって言葉が一番は、あって思ったよ、ね。ふざけてるわって思った。とバッシングが飛び交った。ただ、これには、 なんでこれで潮君が叩かれてるの何も変わらない筋の通った平野潮だったよ。むしろすごい重圧に耐えて生きてきたんだろうなと思ってしまった。と擁護する声も見受けられ、ファンの中でも受け取り方が違うようだ。過酷すぎた仕事に漂う疲労感、デビューから後と潮は、グループ活動と並行してバラエティ番組やドラマ映画などに多数出演するなど、 平野の活躍は目覚ましいものがあった。一方で21年年の夏には主演する映画、かぐや様は小倉世帯の番線に奔走しながらグループのコンサートツアーをこなし、24時間テレビ、日本テレビ系のメインパーソナリティも務めるなど多忙を極め、激痩せしている。とファンを心配させたことも。 ちょうどその頃、疲労やストレスなどによって発症することが多い予備情報診を患っていたことも、毎予定、22年1月号、で明かしている。また、18年年に、シンデレラガール、で、キラキラな王道アイドル路線としてデビューしたが、 近年はグラミー賞を12度受賞したヒットメーカーベイビーフェイスピューロダイユースへの名前をシートや世界的ダンサー DA アッターが振付を手掛けた一番など本格路線の楽曲にも積極的に挑戦してきた。かなりのハードスケジュールを強いられながらもファンや事務所から求められるものと自身のやりたいことに乖離が生じ葛藤してきたのかもしれない。 平野の事務所での現状をジャニーズ事務所の関係者はこう話す。事務所も会社ですから辞めていく社員を海外しく守ろうとはしないでしょう。平野自身も現状は肩身の狭い思いをしながら仕事に取り組んでいると思います。一般企業でもそうですが、志の違う辞めていく社員と共に頑張っていこう。とは、なかなかなりませんもんね。 ジャニーズを退場後も NHK ドラマ、正直不動産が大好評だった山下智久37や民放である関テレフジテレビ系ドラマ、罠の戦争に主演している草薙剛48など、やめじゃにが続々と活躍し始めた昨今、プライベートも仕事も充実させ太平洋はどんな未来予想図を描いているのだろうか。